ウルティムは市場で新しいトークンを生成する最も簡単で最速の方法であるファーミングを紹介しますウルティムのファーミングは特別なソフトウェアファーミングファームの助けを借りて行われ多くの利点がありますまずファームの運営とトークンの採掘は可能な限り透明ですファームでのトークン採掘の全期間中に毎月受け取るトークンの数を常に把握しており利益額を簡単に管理できます ファーミングライセンスをアップグレードし、ファームのサイズと容量を増やすことで、いつでも簡単にトークの採掘量を増やすことができます。すべてはあなた次第です。第2に、それは早いです。ダッシュボードの個人アカウントで直接採掘を開始するか、個人のデバイスに特別なソフトウェアをインストールできます。開始するには、登録してライセンスを購入し、ウルィマトークンを3年間凍結するだけです。 ファーミングは自動的に開始され、最初の出勤の取引は30日後に残高に反映されます。第3にファーミングは自律的に機能します。製品を購入するだけでブロックチェーンが全てを行います。自律的に2年以内に新しいトークの生成を開始します。第4にファーミングプロセスは管理がいいです。 特別な計算機を使用するとハームにアップロードしてファーミング期間中にマイニングできるトークの数を簡単に計算できます。採掘されたトークンはウルティマエコシステムの全ての製品ですぐに使用できます。取引所での販売、暗号デビットカードの補充、ファーミングライセンスのアップグレード、市場での商品やサービスの支払いに使用できます。 ライセンスを購入し、UltimaFarm.com のファーミングユニットでトークンを凍結することで、今すぐウルティマトークンのファーミングを開始できます。ファーミングを始めるのが早ければ早いほど採掘率は非常に高いので利益は高くなります。しかし、毎週減少するため、できるだけ早く採掘を開始してください。ファーミング技術を最大限に活用するチャンスを見逃しなく、